王上際の悪さなら金メダルかもしれませんね。どうも、政治いろいろの学部です。昨年末あたりからだらだらと長引いている佐渡金山の世界遺産登録問題。2022年に入り、日本政府が改めて登録申請の方向に舵を切ったことで、 解決はついたはずなのですが、韓国ではまだイチャモンの火種がぐずぐずとくすぶっているようです。2022年2月15日付、中央日報からの引用を見ていきましょう。韓国キョンナ南チャンウォン市議会は14日、日本政府に佐渡金山の世界遺産推薦決定を撤回することを流した。市議会はこの日午後開かれた 第112回臨時会第2回本会議で日本の佐渡金山世界遺産推薦決定撤回要求決議案を異議なしに通過させたと明らかにした市議会は決議案を通じて日本政府は2023年世界文化遺産登録を候補地で日程強戦期の朝鮮人強制労働現場である新潟県の 佐渡金山をを推薦する方針を承認し国連教育科学文化機関ユネスコ世界遺産センターに提出するという都市我が政府の度重なる警告にもこれを押し切るのは人類が共有すべき普遍的価値のある文化財保護という世界遺産制度を深刻に歪曲することと指摘したまた日本の朝鮮人強制労働現場に対する 文化遺産登録への試みは、2015年、長崎県八島をはじめ、近代産業施設の登録に続いて2番目とし、その間、渡金山に関連して、韓国政府と真剣に対話を試みていない日本政府に遺憾を表明した。とのことで、いかがでしょうか。慰安婦しかり、徴用工しかり、日本に対する韓国のいちゃもん癖は、 今に始まったことではありませんが、それにしても今回は特にしつこいですよね。イチャモンの根拠となる佐渡金山での強制労働は歴史的にもデタラメだと証明しているのですが、あるいは日本に世界遺産が増えることがそんなに悔しいのでしょうか。いずれにしても日本としてはいい迷惑ですよね。ちなみにこのイチャモンである強制労働は、 韓国側の主張によれば、強制労働は無給であったと主張していますね。いわゆる徴用工裁判についても同様に、強制労働は無給であったというスタンスです。しかし、この国民徴用令で徴用された人々って無給ではないんですよね。国民徴用令第18条にしっかりと給与を支払うと明記されているんですよね。 日本側は証拠がしっかりと残っていますが、韓国側からは怪しげな証言しか出てきません。韓国側は日本で働いた朝鮮人はすべて強制労働というスタンスで話を持っていっていますが、日本はそれを覆す証拠も証言も残っていますからね。ほんとめんどくさいですよね。一度決めた世界遺産の推薦決定をわざわざ撤回しろと要求してくるとは、 ある意味ででましい神経ですよねもはや内政干渉と言ってもいいのではないでしょうか。韓国としては、あくまでも推薦することを決めただけだから、いちゃまをねじ込むチャンスはまだあると思っているのかもしれませんが、とんだ勘違いというしかありません。もちろん、日本政府は韓国側のめちゃくちゃなメッセージに対して、強い態度で抗議を表明。推薦決定の意思は決して、 覆らないいことを改めてて示していますつまり、結論から言うと、韓国・キョンナム・チャンウォウ氏の抗議が、佐渡金山の世界遺産に影響することはほぼないでしょう。ユネスコやイコモスにしても、韓国側が勝手に騒ぎ立てているという見方ですからね。要するに、韓国の味方は、どこを探してもいないということです。そんなことは、当の韓国だって百も承知のはず。 それならばなぜこんな不毛なイチャモンをいつまでも続けているのでしょうか。ここからは私の個人的な見解になってしまうのですが、韓国も本音のところでは里金山問題に興味がないのではないでしょうか。つまり、里金山が世界遺産に登録されようがされまいがどうでもいいと思っていても、やむを得ない事情からイチャモンをやめられないのです。それは里金山問題が 韓国にとって貴重な反日カードだから。折しも大統領選の投開票を1ヶ月後に控えている韓国。現時点では野党候補、ユン・ソン・ギョル氏の方が優勢であると見られていますが、仮にユン氏が政権を取った場合、ムン・ジェインが一貫して推し進めてきた強硬な反日政策は根本から揺らぐことになります。ムンジェインとしては、 強硬な手段に訴えてでも、反日政策を次々と繰り出さなければ、左派革新層の支持をつなぎ止められないのでしょう。ユン氏からも激しい追及の矢が飛んできていますし、泥試合の選挙戦から国民の意識を少しでも逸らしたいという思惑もあるのかもしれません。言うまでもなく、根拠のない反日政策で損をするのは韓国の方です。 嘘に嘘を重ねたところで国際的な信頼をただ失っていくだけですからね。言い換えれば日本としては時間が経つほど勝利が確定する状況とも言えるわけで何もせず向こうの自滅を待っていればいいのでこんな楽なことはありません。佐渡金山についてはまだ国内での推薦が決定した段階でありまだ申請も審査も行われていないので安心はできませんが 韓国に対しては、これまでの基本通り、イチャモンもガンムシ作戦で問題ないでしょう。もちろん、言うべきことをしっかり言った上でのガンムシなわけなのですが、韓国側からの嘘に対しては、事実をしっかりと伝え、反論するだけでいいと思います。事実を突きつければ、さらにわーわー大きな声を発するかもしれませんが、これについては無視をすればいいでしょう。大したことは言っていませんからね。 そうすればきっと、向こうは勝手に焦ってもがいているうちに沈んでいってくれるでしょう。さすがにかわいそうなので、少しは忠告してあげたくなりますが、どうせ聞く耳も持たないでしょうから、そっと無視してあげましょう。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。